先ほどの地震により大津波警報が出されております地震発生後東北の沿岸を大津波が襲うまでおよそ30分地震の被害が避難を難しくしていたことが映像に映し出されていました 福島県富岡町の海にいたサーファーの山田義光さん。地震の直後からカメラを回していました。大丈夫ですか？やいまだ す, すごかったですね。まだ買ってこんなの初めてだかこれ家の中にいる人大丈夫かな？家の中 に, に残されて寝てるおばあちゃんとか。 にしてるから津波から避難しようと高台にある自宅に向かいました。 めちゃくちゃだわこれ。もう携帯つなんないし。でしょ。まさか自分のところにこれ来ると思わなかった、ねね。原発ヤバくない？原発ヤバ い, やばい津波がどこまで来るんだろうっていうのと、でそういうのでもなんか不安で、うん、混乱してましたね、うん。恐怖と混乱で。いや行ける行ける。いける う わ, でかうわダメだあっちも。 うわぁ来た来た来た来た来た来た来た来た下だね来た来た行こう行こう早くここバックバックバックバッ ク, バック壁壁崩れる壁っちゃうの壁崩れる壁崩れる壁崩れ る, 崩れ崩れる午後五時十0分奄美諸島トカラ列島午後五時10分家の予想高さ五十分で広い範囲に太平洋側を中心に 津波周囲法が出ていますので、岩頭する沿岸の方はどう道路は至る所で陥没回り道を繰り返し、自宅まで普段の3倍以上かかりましたすんなり避難できないってことに気づきましたね でこの先何が起こるんだろうっていう先が見えないなんか不安に何かかられながら運転してましたね。大丈夫かな。この頃、宮城県渡島町の沿岸部では液状化現象が避難を妨げていました。 あとはどこから行こうかなっていうことでもう閉じ込められたっていうそういう。 分岐にはなってましたね。唯一通れそうだった道には車が立ち往生していました。車の脱出を手伝い、この地域を離れることができたのは津波が襲う10分前のことでした。 自信になればしなしなさいっていうそんなねあの簡単な言い方だけどもあ実際にねこの液状化の検証を見るとおちの問題がなんか落とし穴があるようなねあの防災の中でも落とし穴があるような感じしますので津波に襲われるまでの三十分間が国名に記録されていた町があります。 岩手県陸前高田市海岸から1キロ離れた町の中心部で1000人以上が亡くなりました地震発生の6分後に撮影された写真ですスーパーから出てきた人たちが写っています 印刷会社に勤める佐々木隆さん地震直後から町の中心部にいた人々を撮影していましたここで撮影してますね、はい、やっぱりちょっとやっぱ怯えた感じでしたねやっぱ、はい、揺れが結構長い揺れがあってそれが収まったばかりでしたので まだ地震の方に警戒する気持ちがあったと思いますね、はい、街の中ではすぐ避難を始めた人はほとんどいなかったといいますこぼれた仏壇の水を拭く老夫婦多くの人は。 地震の後片付けに追われていましたデイサービス施設の前では女性の職員がお年寄りの様子を気遣いながら迎えの車を待っていました、まあ、その急いで逃げようという感じではなかったですねはい。 周囲の方も何年か見えたんで、まあ、大丈夫だろうなっていうふうにちょっと、まあ、そこも思ってしまったところありますねその頃海岸では異変が起きていましたあれはだってあそこの全部引いしまったぜ 普段は見えない海の底があらわになっていました今陸天高田市役所前です午後三時二十四分一キロ離れた町の中心部では海の異変は見えていません佐々木さんは市役所の前に人が集まる様子を撮影していました 防災無線がかなり大きなボリュームで聞 こ, 聞こえましたしそのサイレンが鳴る中で、まあ、人がたくさん待機するということでちょっと、まあなうんまあ、嫌なことが起きる不安になっているかですねやっぱり通常じゃ感じられないちょっと僕やっぱ 不, 安不安になるような気持ちになる感じですかねしかし人々は。 深刻な危機が間近に迫っていることには気づいていませんでした地震から30分余り岩手県の沿岸に巨大な津波が押し寄せました 午後3時25分陸前高田市の海岸に津波が到達しました海岸にいた消防団員の大和田雄一さん津波を見て住民に避難を呼びかけまし た, 逃げた天国天国ダメダメダ メ, ダメ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 とにかく早く走って上に上がれという気持ちだけだったんですね。早く早く早く町の中心部で津波の避難場所に指定されていたのは市役所の向かいにある三階建ての市民会館でした 市役所の1階で窓口業務にあたっていた伊藤恵さんこのあと市民会館で津波に襲われました。 伊藤さんに続いて市役所から出てきた同僚の木村舞さん全然海って見えない感じだったので何でみんながそんなに焦ってるのかも分かんなかったし何かすごく急がなきゃいけないんだって思ったんですけど。 家の向こうでそんなことが起きてるなんて、本当に思いもしなかった多分。市民会館に向かおうとしたそのとき市役所の屋上で、津波を見た人が叫んでいるのが聞こえました。 とっさに引き返し市役所の階段を駆け上にれ込む津波。市役所の屋上に、 50人ほどが避難しました屋上から撮影された写真波しぶきが見えた直後街一面が津波にのまれました濁流が4階建ての市役所の屋上に迫っていました 3階建ての市民会館は屋根の近くまで浸水市役所にいた人たちは大声で呼びかけました 何人いる？流行いで。そしたら帰ってきたのが十一、十二人っていうような形で。その後なんかざわついたんですけどね。もっといたようなのか、二百人近く行ったんじゃないかな。多くの人が避難していた市民会館。 水没するのをなすすべもなく見ているしかありませんでした午後3時43分上空から撮影された映像です確認できる建物は市役所などごくわずか向かいの市民会館は見えません 津波から避難できる場所はほとんどなかったのです。おかしいじゃないですか、やっぱり。この町が。さっきまでいた町が海になってるっていう風景やっぱり、うん。なんか異様な風景ですね、これ。 多分本当に町の人がみんな死んでしまったとで市役所ここに来た人だけが生き残ったんじゃないかという錯覚に陥っていましたね。本当にみんな亡くなってしまったと思いました。市民会館に避難して亡くなった伊藤利恵さん。 みんなここを頼って講座入ったんだもんね。うん 陸前高田市の中心部では11あった避難場所のうち10か所が水に浸かり多くの人が犠牲になりました東北の各地で人々は目の前に迫る津波を撮影していました。 うーむはぁ、あ、東京でもかなり高い津波が観測されております危険ですから、ね、屋上に避難してください川を遡ってくる津波しかし すぐに逃げようとしない人も数多くいました危ないやそば見てる方危険 で, で, で, で, で, で, で, ですよしないしください川を撮影していた岸安夫さん津波は堤防を越えないと思っていましたまさか来ると思わないじゃない 何回か経験してればさああ怖いって思うけどさ出たことないんだもん。 びっくりした。うん。早かったし、ねえ、流れが。家が流れるってことは。あ、これ初めて、あ、これはでかいなと思った。猛烈なスピードで襲いかかる津波。 映像には必死に逃げようとする人々が映し出されていました。 の斉藤健さん生まれ育った町が流されるのを目の当たりにして叫ばずにはいられませんでした。 我々の気持ちとはもう全く関係なく押し寄せてくるものだから。やるせがないというか、どうにもならないというか。やり場のない気持ちが印象として残っている。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 なんで撮ったの？って聞かれちゃうと本当全然明確な言葉はないです。やっぱりなんかどっかで自分でこう。現実的なものに触れてえ、精査を取り戻そうみたいなのは、もしかしたらあったのかもしれないですけどね。 津波に襲われた直後の東京電力福島第一原子力発電所海に面した 原子炉の冷却に欠かせない設備が破壊されていました<笑>どのような津波が福島の沿岸を襲っていたのかその瞬間が撮影されていました福島第一原発の南18キロ 奈良派町の映像です福島県北部の相馬市でも高い津波が撮影されていました。やべ 全部飲んだ何も考えられないっていう状況地元がそういう災害に襲われる津波でこんだけの被害が出るっていうイメージがまずわからなかったですし。 原発に近い地域では津波が特に高くなっていた様子が捉えられていました北と南2つの方向から波が押し寄せ重なり合っていたのです。 海に面した自宅にいた富澤貞次さん。母親と一緒に迫りくる津波を写真に撮り続けました。あのパッと見た時にですね。あの北の沖合の方があの波頭。ですかね、が高く上がっていたんです。だからそれを撮るために。北側に降っていたんですね。富澤さんが捉えた北からの津波です。 直後に南からも津波が迫りました。母親の方で南来てるよと。すると南から来てる波しぶきも見えたんですね。で慌てて大きかったものですから南にちょっとファインダーを移したところ、偶然北と南のがぶつかって20メートル越す波しぶきになっていたっていう感じです。 津波が二つの方向から押し寄せたのは。海底の地形など、さまざまな要因が重なったためと考えられています。こうして。高さを増した巨大な津波が。原発を襲ったのです。 午後4時半過ぎ、福島県の防災ヘリコプターから撮影を続けていた地元の消防士。やりきれない思いを感じていました。相馬消防本部から消防ヘリ福島。はい、消防ヘリ福島です。どうぞ。えー、そちら救出活動可能かどうぞ。はい、えー、っとですね。 えー、あまりにも被害がかあ広範囲なために、えー、単独機でのお 救, 救助活動、お限界がありますどうぞ了解見渡すかり、津波の被害を受けた中を、自分は上からビデオを撮って、持ち帰るだけっていう任務なんですけれども、救助はできないっていう方針だったので。 実はありました同じ頃原発から北に6キロ福島県浪江町で撮られた写真です。 高台にに避難しししししたた男性ががが行方わかららなない両親をレンズ越しに探しながら撮影まから川口昇さんです本当に悪夢ですよね。 川口さんは地震直後自宅の被害をカメラに収めていまし た, しのたその中に両親の姿がありました。 のの後片付けをををししてていたた母親そして父親そ父人が避難の準備を始めたのを見届けて別れましたなかなかなすっからないな。 発発で捜索活動に入らない方ていうのもどうしが生むんですよねあの日両親を探しながら撮影した変わり果てた故郷遺体が見つかり身元が確認されたのは2ヶ月後のことでした 3月11日地震や津波の猛威にさらされた多くの人々災害の一部始終を記録に残そうと必死に写真を撮りビデオを回し続けました。 津波で多くの命が奪われた陸前高田市避難場所だった市民会館です市役所に引き返して助かった木村舞さん同僚の多くを ここで亡くしましたその日は同期で、うん、集まろうって言ってた日だったの で, 金 曜, 日です、ね、金曜日 の, その夜になんかしばらくみんなで集まってないねっていうことでみんなで集まってお酒を飲もうって言ってたから。 みんな見つかったのでまず遺体が上がったんですけどなんか普通にメールとかしたらみんな集まれるんじゃないかとか、うん、うんまだ呼べば<笑>来てくれるような気がして。うん さんの直前に市民会館に向かい亡くなった伊藤俊さん夏に結婚式を控えていましたこれはこれ父親の正勝さんは。 娘の最後の姿を手元に置いて大切にしています。ちらっとその一瞬だけだから、ストップかぎどめあれ、うんうん。少しこの長めで落ちて、ずっとこだね。ねうん、普通の人見ると。 娘だとは思わない俺の娘だと思わまい家族だからこれほんでねえかなと地震の直後から町の様子を撮影していた佐々木隆さん こんにちは。遅くなりました。一人の女性が佐々木さんを訪ねてきました。はい、こんにちは。すみません。こんにちは。はい、ありがとうございます、ね。あの日のデイサービス施設の写真です。こちらがお母さん。はいね、亡くなった。 娘のひとみさんは人づてに写真の存在を知りました。母親が 最後まで、お年寄りに寄り添っていたことを、初めて知ることができました。あのね、自分だけ、握ればね、助かったんでしょうけど、やっぱり。うん。でいって言えなかったんでしょうね。うんうんうん、できませんね。 どうなったか分かんなかったので、はいうんうん、この写真があったから奥にいたのだって分かったから、うん、本当にありがとうございました 映像は大津波を起こす地震のおよそ6時間前から始まるいつもと変わらぬ朝だったこの日室賀さんは取引先を車で回っていた車上荒らしを警戒し車にはカメラを設置常に撮影していたという。 取引先に向かうさなかの午後2時46分あの瞬間を迎える最大震度7を記録した巨大地震あまりの揺れにしゃがみ込む歩行者の姿 地震発生時仙台市泉区にいた室賀さんその後仕事を再開し沿岸部の塩釜市へさらに次の取引先がある仙台市宮城野区へと向かったその最中で津波に巻き込まれることになる地震からおよそ1時間が経った午後4時前渋滞で車が止まった時だった画面左から 津波に流される数台の車が今度は後ろからも津波が押し寄せる車に津波が到達したわずか10秒後室賀さんの車が徐々に前に押され始める そして25秒後には車は完全に浮き上がり制御を失い漂い始めるこの時室賀さんはまだ車内にとどまっていた室賀さんの車は前方の黒いワゴン車に近づくワゴン車の中には男性の姿がこの衝突の直後 逃げることとをを考え窓を開けたという画面手前のがれきや車が右方向にゆっくりと流れる一方で画面奥ではものすごいスピードでトラックが左方向に流されていく衝突したワゴン車の中にいた男性が。 車の上に避難しているのも見える。そしてゆっくりと向きを変える車。するとカメラは建物の合間から押し寄せる激しい流れを捉えた。車の中では別の場所で起きた津波の被害を伝える放送が。 この時室賀さんは車内でいつ車から脱出するか考え続けていたというそして流され始めてからおよそ4分 車は吸い寄せられるように流れの速い水流に巻き込まれた上下に大きく揺さぶられる車目の前では別の車が流れに揉まれていた を始めた車は室賀さんを乗せたまま津波に流され続けるそして津波遭遇からおよそ4分半 車が建物に衝突し水に沈んだところで映像は途切れた。